非常にありがたく思いますのでぜひご協力いただければと思いますそれでは終りますよろしくお願いします朝<笑>かなり国族めぐり祭りの中の結束人と人とのつながり力をいただき元気を届ける 2022応援合戦 t ール・トゥ・ザ・ワオありがたし なれ。たくさんの拍手、ありがとうございました。<笑>浅川鳴子一族、恵みの皆さんでした。ありがとうございました。 続きましてはここ大子町より茨城くま連の皆さんですそれではお願いいたしますはい、えー、会場の皆さんこんにちは 京都大河町茨城くまと申します。本日、えー、私たち最後の演務となります。また来年ですね、えー、このお祭り、盛大に開催できますことをこ心よりえ申し上げまして精一杯援護させていただきます。どうぞご清聴のほどよろしくお願いいたします。それでは参、ま、ります。会場のお客様に。礼 平和の光が命を照らし希望の光が心を照らす。